おはよう。ああ、おはよう。今日はどうだ疲れた。けど、楽しかった。なるほど。今日は何が食べたいですかえー、っと、鶏肉試してみたいです。飲み物のオーラー。OK ーー。すみません。はい、鶏肉二つ。 コーラ二つお願いします。はい。鶏肉二つ、コーラ二つです。他にはお、お水をお願いします。はい。かしこまりました。はい。どうぞ。わあ、美味しそう。食べよう。いただきます。いただきます。うーん、美味しい。そうだね。 また、いつか、ここで食べよう。いいよ。私は、ここが大好きです。私も。